活活動動を中心にしししててまますすと申します昨年の 10, 10月くらいかなにもですねこちらの祭りを 参, 参加させていただいて今回2回目の参加となります今年ですねようやくあのコロナも落ち着いてきて祭りもいろいろ再開してきてですね、まあ、外でこうやって時間を使えるようになってきたかと思いますが私たちもですね、まあ、今年そうですね5回回か6回ぐらい 祭りに参加させていただけるかなというふうに思ってますがだいぶちょっと期間が空いてしまってです、ね、人がちょっと少なくなってしまったんですけども、まあ、もしお近くにですね、まあ、我々アワオドに興味ある方がいればお気軽に、ねまあ、お声掛けいただければというふうに思いますあのホームページの総音の風連と検索していただければ出てくると思いますそれでは今日一日よろしくお願いします I don't know.